はいどうもこんにちはこんばんはくぬににですということでおいしょこんな感じで、えー、うどんさんみりんさん危ない危ないえっ、ー、とじろさんじろさんですねちょっと手振ってんの手振る手振るなりするなら下の方で下の方で OKOKOKOKOK 危ない危ない俺のカメラワークにも限界がある<笑>というわけで東北勢に会えましたっていうシーンですということでじゃあねー<笑>はいどうもこんにちはこんばんはくぬに2でございます。 えー、東北のオフ会、えー、の動画いかがだったでしょうかえー、っとですね前撮りとなっているのでちょっとまあどういう風になってるのかわからないんですけどねえー、っとまあ多分みんなに会えたよみたいなシーンもまあ、うまく撮ってると思うんですけどまあ編集時の自分どうでしょうか<笑>字幕でねなんかなんか多分。 こう、出てると思うんですけど<笑>というね感じで、えー、まあねちょっとまああの年が下の人が多かったんでまあちょ直接ねあのこっちから行ってやろうというそういう感じでまあねほんとに秋田まではるばると行ったわけでございますが、えー、今ねその泊まってる旅館で撮っております。えー、まと、あ、ととてもとてももね、えー、っと まあ食べ物も美味しいものを食べて、で、宿もとても良くてですね、えー、今すごく満喫しております。多分この先もね、多分いいことばっかりで、とても楽しんでると思います。ね。まあ、明日はね、あの、いよいよ、あの、みんなと会える日なので、まあ、こちらとしてもね、とても楽しみにしてるんですけどね。えっ、ー、と、まあ、<笑> <笑>これこれ締めのシーンなんだよね前に撮ってるけどというわけで、えー、この動画を、えー、気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いしますで、えーまあ、その他ねあの SNS いろいろやっております、えー、Twitter であったりとか、えー、LINE アットであったりとか、まあ、ホームページもあったりとか、まあ、いろいろね あ, のあるのでまあ 多分、下の概要欄に、えっ、ー、と、デフォルトの概要欄ですっていう下の方に、あの、いろいろ URL 貼ってあると思うので、えー、そっから飛んでいただいて、えー、まあ、いろいろ登録なりなんなりしてもらえると嬉しいなと思います。ということで、くるにに で, でした。じゃあねー